皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2022年9月6日、今日のリーネさんは、邪教司祭の勲章をリーチ状態にしてくれました。合成エナジーが13なので、あと現物18個あれば完成します。明日もまたお願いします。 今日のバトルトリニティは残った2つの2枠を手に入れることができました。これで今大会の最低限の報酬は確保できました。これ以上ポイントの使い道がないというのが毎度のことながらアレですね。でも今日も無事に参照できましたのでとりあえずは大丈夫です。この時の順位表はこんな感じでした。このまま逃げ切れるわけがないので上位撃破ボーナスがなくなる後半戦が勝負ですね。というわけで本日の動画は以上で終了です。